ただくんたちのおかげで楽しい夏休みだったよよかったです旅行の帰りに買った桃もおいしかったなおすそ分けするつもりが次回第9話「今はもうない」残念ですまたねみんな